暴力、攻撃、パニック、混乱、これは2022年5月28日にパリのスタ・ッド・フランスで開催されたチャンピオンズリーグ決勝戦の後に起こったことです。そうですねこのイベントはサッカーのサポーターはすごく楽しみにしていました。 で勝ったのはリアルですけどすごく大きな問題が起こりましたイギリスからとかスペインからいろいろなヨーロッパの国からサポーターが来てたたいたんですけどその中でスタジアムに入れた人もいたんですけど入れない人もいました何でかというとステージアムは混んでいて切符を買ったのにサポーターは外で待ってましたでみんなはイライラして何で入れないの でも、キップ買ったよ。お金払ったよ。入らせてください。キップを買ってなかった人もバリアを超えてスタジオに入りました。そこから状況が悪くなりました。外で待ってたサポーターは、泥棒にチケットを盗まれ始まりました。ということで、泥棒が来て、キップを取って、で、早く走って、多分どっかでそのキップを売ります。だから、サポーターはもっと怒りましたね。もう 入れない。で、外にいると盗まれる。だから次はどうなんだろう。だから泥棒とサポーターは喧嘩になって、で、そこから警察は登場しました。で、警察は何も聞かずにサポーターと泥棒を区別せずに催涙ガスを使いました。で、その中で女の人もいましたね。子供もいましたね。目が痒くて喉が痛くて死ぬかと思った。 それは子供が言ったことです。だから、なんでそういういいイベントはこんなに悪くなりましたのかなみんなが今考えています。スイーターでもフランス人も怒ってます。でもサポーターも怒ってます。フランス人の角度からえ、サポーターはたくさん来たんですけど、芝生はもう汚れてます。ビールとかゴミは全部汚くなった。 みんな、人の国に来るときにマナーを守ってくださいみたいな感じでツイッターでみんな書いてます。でもサポーターの方ではフランスとフランス人に文句を言ってます。まずは出産者はなんでみんな全員が入るようにもっと準備しなかったんですかっていう文句を言ってるで。そしてフランス人に対してなんで盗まれましたか楽しい時間を過ごそうと思ってたのになんで最終的に入れなくて盗まれましたかっていう文句を言ってます。 その結果、大本物68人です。受賞者はいないんですけど、来た人にとってすごく悪い危険でした。で、今、みんなが言ってるのは、 もし、パリスにイベントをやるときにこうなるなら、そういうイベントはパリスでやった方が良くないと思います。みんなが言ってますね。で、それは問題何かというと、2024年にパリスでオリンピックスがあります。だからみんなは今言ってるのは、じゃあオリンピックスのときにこんな風になりますかえ大丈夫ですかっていう心配があります。みんなはどう思いますか誰のせいでしたか 出生者のせいでしたか十分の席はステージの中に入ってなかったからですかとか、サポーターのせいですかちょっとフランスに来て暴れて芝生がこれて騒ぎをしてフランス人の迷惑になりましたかとか、フランス人のせいですかなんかみんなを結んであとは喧嘩してで警察もサポーターを催涙ガスを使いました。みんな ど う, でしょうかどう思いますかこのチャンネルではフランスのことに話したりフランスと日本の違いについて話したりフランス語も教えてますので興味があったらぜひぜひ登録してください。あ、ビんと